そしてあの喋りたいこといっぱいあっったんでです喋っていいですか、はい、っの未来キャンバスの MV 撮影の時のことなんだけど、まあ、私最近でねここ最近で一番ショッキングな出来事があってなんか別にあのお弁当をね食べたんです MV 撮影でお弁当を出していただいてお弁当食べたんですけどあのー、お昼ご飯にねこれお弁当をディスでもなければその料理していただいてしてくださったスタッフさんのことをディスってるわけでもないんですけどあのー。 おおお弁弁当当にパクチーが入っったたんんですよななかおしゃれなお弁当だったの私はオムライスを食べたんだけどなんかオムライスとなんかその他いろいろサラダとかなんかいろいろこうなんだろう他のものも乗ってるあのオムライスのお弁当を食べたんだけどパクチーというものをまともにねこの今までの人生で口にしたことがなかったんです土屋は。 だからパクチーの見た目がどんなのなのかも正直そんな分かってなくてだからオムライスとサラダとあとなぜかオムライスの周りになんか葉っぱがねあのサラダが散りば っ, ればってるなーみたいなぐらいしか思ってなくてでまあ何も気にせずねあのオムライスをもぐもぐ美味しい美味しい食べてたんですでなんかあのー、たまたまそのオムライスと一緒にその葉っぱがね口に入ってきた時になんかもう初めての感覚 えみたいなちょっとごめんご飯食べてる人とかさあのもしパクチー好きな人とかいたら本当にごめんあの怒らないでほしいんだけどあのカメムシのような香りが口の中に広がって え, え, えみたいなもう何が起きたのかわからなかった私はパクチーってものを食べたことがないしパクチーの見た目も知らないからなんか何の葉っぱかわかんないけどまあ、普通にサラダと思って口に入れたからねサラダだと思って口に入れたらパクチーっていうか、ね、そのカメムシの香りが口の中に広がって思考停止したの私はえみたいな。 何が起きてるんだろうみたいな私は今、オムライスを食べて、その中に葉っぱが混ざってて、え、でもサラダを食べて、カメムシの味がするわけないから、え、サラダにカメムシでもついてたのかなみたいな、カメムシ食べちゃったのかなと思って、すごい思考停止してたら、あの、隣でね、あの、里前とかコミネとかひなとかが、なんか、別のお弁当だっけ、同じお店のお弁当食べてて、アパクチー入ってんじゃんみたいなそう話をしてて、ああ、これが、これが世に言うパクチーかーってなって。 私は初めてパクチーを食べてあの自分がパクチーが食べれないタイプの人間だっていうことをねあの知れたんですけどその日でそうみんなが「これパクチーじゃん」みたいな苦手なら余計なねみたいな話をしてて「あこれがパクチーだ」って思って私があまりにもこう思考停止してね止まってたの本当に「へっタた」みたいな「なんだろうこれは」みたいな。 えって顔してたら、あの、あみかんが、なんか、え、待って、どうしたのリオ、理由ってって、えって言ったら、もしかしてパクチー食べちゃったって言われて、そうなんか、それからね、私がなんか、本当に、あのー、 見てわかるぐらいテンションが下がってたらしく喋れなくなっちゃった私、<笑>パクチーを食べて、パクチーがあまりにもね、私の人生で衝撃的すぎて、喋れなくなっちゃって、その後<笑>、すごい静かに黙々とオムライス食べてたら、その前までキャッキャッキャッカン、キャッキャッキャッキャ、アマンガスやろうぜとか言ってたのに、喋れなくなっちゃって、エコミネにめっちゃ笑われたっていうことがありました。<笑>もうこの話すっごいしたかったんで、あの v 公開されたら話そうって思ってて。 そう、亜美ちゃんがあのパクチーの存在を知っててくれたから私はあれがパクチーだって気づくことができたんでねあの学びですね<笑>人生いつでもねあのお勉強ということでね<笑>ありがとうございます。